それでは、8ヶ月作りの演舞になります。嬉しい限りです。参ります。一年延期になった東京リパラ2020来年の無事開催と、横浜よさこいの今日の日の成功を祈って、 東京オリンピックから56年仙代日本の1年延期新しいオリコラの形に期待したいと思います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 何気ない幸せの中に流れていたスポーツマーチ知らず知らず培かったスポーツマンシップ心躍る瞬間大切な時間。 真羅万象全ての未来に幸せが訪れる。 この思いがちょっとだけでも届きますようにありがとうございました